実術先鋒6ト真数千獣頂上決まりつよくやった秘術向かい降誕あっっよくやった こりやな俺う攻めるぞ。 いくぞ 流のち、うんうん、もらった、うん、<笑>竜のジュス、うん、おー自分の力見せてやろう。 はむ<発音><発音><笑><音> 捕えたあースー、うん、もらったないよあ片付いたないや の術のこ手加減抜きで攻め、うんえー、やるよし これはどうだ終わらせてやろう天外申請存分に踊れ もう終わりかここまでおお楽しませてくれる<笑>これはどうだ<笑>この左脳は破壊しるのだけ散れ こ<笑>こからが目で語る戦いだ。んー 消えろ。や Yeah.